数々のマイクを試してきた旅がここで完結受信機1台と送信機2台で液晶画面が分かりやすい機能性拡張性が素晴らしい使い方無限コミカブーム x d 紹介するぞマイク使用ができますコードを挿して本番どうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート はいどうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回紹介する商品はこちら、コミカブーム XD。まあ、このシール邪魔なんでね、剥がそうとしたらこんな感じです。くそここに貼るなというわけで紹介していきたいと思います。こちら、パッケージがたくさんありまして、全6種類出しております。で、監督はですね、ブーム XD の2ですね。はい。 はい、こちらですね、オーディオ機器の研究開発、製造、販売を行う中国企業でありまして、コミカはですね、そのブランドの製品となっております。特徴できることなんですが、一つ目、ワイヤレス。カメラと離れた位置で音声を収録することができます。最大で50メートル離れたところから音声を伝達することができます。そして、二つ目、セット内容に含まれる送信機自体と受信機二つで、同時に二人の会話を集音することができます。この音声に関しては、出力側で LR を別々に出力したり、音声を もノラルに合わせて収音することもできちゃったりします。そして3つ目。とにかく軽い 28g の小型マイクとなっております。ちなみに内蔵マイクなんですが、マイクもこの本体に付属されております。おすすめできる方としましては、YouTuber や v l o g 監督の場合はです自主映画の音声問題。今ミラーレスカメラ上にですね、ガチャッと出て音声マイクをつけまして、でそこで役者ね、2、3人とかで撮ってるんですけども、まあ、やっぱ距離が離れたりとか、後ろ向いちゃったりとかすると、音声のメーターが、ね、極端に上がったり 極端に下がったり結構遠近法によって音の代償が変わったりして編集上で上げたり下げたりするんですけどもでも手があれば最高2人前なんですがここにつけて会話することによって役者が5 0ルでは離れない限りはそ こ, こまで気にならないそれが解決できるコスパいい商品というわけでこちらの商品を見つけて買わせていただきましたじゃあ早速開封していきたいと思いますダンシャン こちらブーム XD。では開けていきたいと思います。オープン。黒いかっこいいコミカと刻印が開け方としてはベタッと。 はい。えー、中にはですね、取り出しました。3タイプとなっております。真ん中がカメラの周につける送信機。そしてこの2つがですね、受信機となっております。すべて液晶画面がついております。中を開けますと、取扱説明書はですね、英語と中国語なのかな漢字ばっかなので、日本語は対応しておりませんが、こちら、交番がいい商品となっておりますので、動画だったり、ブログの記事だったり見ますと、操作がめちゃくちゃ簡単です。で、この中の下段の中には、こちら、シムピンとなっております。後で紹介します。で中を開け 2つ入っておりましてライブマイクですねこれはどう使うかと言いますこの部分でマイク主音ができますがペタッとテープ付きは嬉しいですね例えばドラマとかバラエティとかでもこれをポケットとかベルトに挟んでコードを刺して 体の下から出して、こういったことができます。この辺りに関して、それうまくね、綺麗に隠したりとして。そしてもう一個、こちらです。開けてみます。いろいろと入っておりますね。まずこちら、コードとなっております。3.5mm ステレオミニジャックケーブルが3種類付いておりまして、ミニジャックはやはり規格がありますので、後で買わなくてもいいというです、ね、みんな嬉しいタイプ C の電源コード、充電コードです。はい、そして、もふもふです。 で、裏面を見ますと、ゴム製となっております。専用のものです。こちらにですね、この部分をセットしていきます。こんな感じかなあ、着きましたね、着きましたね。はい。というわけで、この状態となっております。こうつけることによって、これ思いっきりこう、吸っても、こうやってやったりしても落ちません。ウィンドウジャマーですね暴風です。外ロケなさい。監督もね、自主映画の時に風のボコボコがめちゃくちゃ入っていくんですけども、 ここれれををつけるるとににによっってて胸元に あ, ってまあ声をきれいに取れるのでかつ風が来たとしても完全に消えるっていうわけではないんですけども何もないまっさらな状態よりもこれをつけることによってボソボコボコボコっていう音が消えるというですねありがたい専用のねものがついております。 こちら本体の近くにですねつけます。今現在使っておりますとソニーのミラーレスカメラ、このソニーのコードを使います。セットをしまして、あとは本体のマイク端子にこちらをつなげれば OK です。で、ここにですねシュウがついておりますので、このクリップにカチャッと差し込むことによって安定します。セットをしていきます。ちなみに音声に関しては、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは。 監督ラブの監督です。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラブの監督です。監督ラブの監督です。音声、今、2つ使っておりますと。片方にしたいと思います。はい。音声メーターがですね、常に収録されているか分かるようになっております。例えば、これを近くにすると、結構声がでかい。と遠くにすると、 声が小さくなっているのがリアルタイムで見ることができるという便利ですねこちらは本当に簡単なんですよね今まではですねマイクから離れると声が小さくなっていたかと思うんですけどもはいこんな感じで前に行っても後ろにいても音声は一定で撮ることができますコードがいらないんだよねワイヤレスなんで集音状態もこれを見ることにはちゃんと使音されておりますね、はい、もうあとは録画ボタンを押すとちゃんとね映像と音が合わさって集音できているというわけなんですよね 違いました例えばイメージの段階ってメッセージ性があればなおよし的 な, んんなくてもいい子いい<笑>にな本当もくだらないのがなるほどいやーこれ買ってよかったこれなんですけども電源を入れますと何も初期設定ペアリングしなくてもすぐ使えました特に長押しして受信来て OK ですっていうんじゃなくてもう電源入れたらもうすぐね接続されている状態なんでめちゃくちゃありがたいです で、それぞれのボタンを紹介させていただきたいと思います。まずですね、受信ボタンが2つついております。長押しで電源のオン・オフを切り替えることができます。そしてこのプレイヤーって書いてるのはペアリングですね。基本的に使わなくて OK で、万が一接続が外れてしまった場合は、こちらのボタンを押して、もう一回ペアリングをし直すということができます。はい。で、続きまして、裏側に行きますと、こちらですね、みんな嬉しいタイプ C の充電器ですね。付属のこちらを、はい、差し込んで、まあ、あとは貸して、本体自体を給電するというわけになり リセットボタンですね。基本使わないです。音声がなんかうまくいかないとか、フリアリングがおかしくなったら、このリセットボタンを先ほど紹介しました、こちらですね。チムピンを使ってリセットをかけることができます。で、この上面に、こちらがマイクですね。ポンポン押したらコソコソ言います。この本体自体をマイクとして使うこともできますし、先ほど紹介しました、外付けのここにピンとありますので、差し込んでピンマイクで収用することができます。ピンマイク使っていきたいと思います。マイクを、マイクオッケーこちら今 マ イ, マイクの音です。ピンマイクの音です。ピンマイクの音です。ピンマイクの音。はい。ピンマイク近づいてくる。近づいてくる。近づいてきました。遠くに行く。遠くに行く。というですね、このピンマイクの音声と外します。この本体からの音声を収音することができます。これ、これがめちゃくちゃ便利です。自主映画を撮る際に、これ付けたと思ってたら、実は途中でなんかぶつかって外れてしまっていて、カメラ本体に内蔵されているしょぼい音声で収音されていたということがですね、結構あるんですけども、このですね、ロック機構が付くことによって、外れにくくなって これ嬉しいね。 音声結構重要です。はい。続きまして、じゃあ受信機側見ていきたいと思います。今現在こちら繋がっておりまして、結構いろいろ種類があるかと思いますが、簡単です。上、リセットですね。小さいリセットは、sim ピンでリセットすることができまして、これは電源ボタン。同じく電源長押しでオンオフ切り替えることができます。これ、見てわかる通り、音量の上げ下げとなっております。10まで行って、また戻るみたいな感じになっておりますね。まあ6ぐらいにしておきますかね。逆側行きます。同じく充電するタイプ C の差し込み口があります。音声の高 こちらが本体から下がって、受信で伝達している状態となっております。で、あと、嬉しいヘッドホン端子、音声を差し込んで、聞きながら状況を確認することができます。こちら今、電源たいと思います。長押し、そうしますと、2つ入りましたね。音声がダブルで今、収音されているというわけですね。はい。で、片方今切れたので、片方しか今、収音されていない状態となっております。そして嬉しい、えバッテリー残量も見ることができますね。でこの、こちら、1デシベルずつですね、上げ下げすることができまして、最小が0で、最大が12まで上げ下げすること がで、きますでこの本体なんですけども、マイク集に差し込んで、カメラとすぐ近くの位置で使うという使用方法となっております。で、そしてですね、この音声なんですが、2つ設定することができます。で、まずステレオに関して、こちらとこちらをですね、別々に収音することができます。大きく音量を収録したい場合に使います。こちらの設定はですね、2つのマイク入力を個別に記録することができますので、左右のパンや音声編集をすることに特化しております。ま、あですね、2つあるということは、バイノーラル録音も対応できたりします。そして モノラル設定こちらはですねでででですすすすそれぞれぞ自然なバランスで収音するこことができますこちらはですね手っ取り早く2人の音声を収音する際に使うのがモノラルですそんなわけでですねざっくり紹介させていただきましたはいというわけでですねこのブーム x d いかがだったでしょうかいろいろメリットデメリットあるかと思いますが監督はもう買ってよかったと思いますこう来るからね 送信送信機2台液晶画面うーんとうっ数々のマイクを数々のマイクを探してきた数々のマイクを試してきた旅がここで完結スマートフォン専用の何ものがついて、えー、2つここから違うなどどどれがき方カチャッとはしついているシムペンをシム倍ノーナル倍ノーナルお水いやこれ合わねえんだよ